こんにちは、アブです。今日はですね、会社を辞める前にやっておく準備って話をしていこうかなと思ってます。いろんなところでですね、会社辞める前にこれやったらいいよとか、フリーランスになる前にこれやっとけよっていうような話があると思います。で、実際結局何したらいいのって思うことってありませんか、うん、僕も4月に会社を辞めて、で、そこから自分で独立していろいろやってきたんですけど、結局、 何やったらよかったのかなって思うことがあるんですよ。今日はその何やったらいいのかっていうところを具体的に3つのポイントでお話ししていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの働き方だったりとか、あとは会社員が独立する前に何すべきかっていうような話をしていきます。よかったらチャンネル登録もお願いします。で、実際どんなことをすべきなのかって話なんですけども、皆さん何だと思いますか僕が考えるに3つポイントがあると思うんですよ。1つはまずは収入を作ること。2つ目に税金。で、3つ目に長期にやるべきことっていう話です。 まず一つ目なんですけれども、実際会社辞める前にやっておくべきだったなと思ったことは何かっていうと、自分で1万円稼ぐことです。これ簡単だなと思った人もいると思いますし、あるいはこれ全然できないよって思ってる人もいると思います。で、正直会社員時代って、まあね、ぶっちゃけ、ね、口悪く言うと、会社に行けば給料が保証されてましたよね。 何としてでも会社に行って、で、まあ、ある程度の仕事をすれば、20万円、30万円ぐらいの基本給をもらえるわけですよ。まあ、もちろん、会社の中でもすごく偉い人だとか、重要な仕事を任されてる人であれば、すごく大変だと思うんですけども、まあ、口を悪く言うと、会社員として働いている以上は、その給料が保証されてますよね。っていうところなんですが、で実際、フリーランスだとか、独立して会社辞めた場合って、自分で仕事を作らないと、もう、えー、自利品になってきます。なんで、 まずは1万円。自分がどういう風うにすれば1万円収入が得られるのかっていうのを考えると。で、1万円稼げるってことは、それを10倍。単純に、単純ですよ。単純に10倍やれば10万円になると。100倍やれば100万円になるっていうような感覚でいくと。で、一番難しいのが0から1を作ることなんですよね。まず最初に、 やっぱり収入がないゼロの時代からどうやったら1000円稼げるか2000円稼げるかで1万円になるかっていうようなちっちゃなプロセスをステップアップさせていくことによって1万円になっていくと例えばどういうことに や, る, がいいやれるのがいいかなと思うかっていうと例えばメルカリで自分のアイテムを売ったりだとか僕がやってきたことですけどメルカリで売ったりだとか YouTube 始めてみたりブログ始めてみたり Twitter やってみたりインスタやってみたりだとかあとはライティングやってみたり動画編集やってみたりデザインやってみたりっていうのもいろんな フリーランスの仕事がめちゃくちゃ増えてます。なんで、まずは1万円稼ぐっていうことを実践してみてください。で、その1万円稼いだとどうすればいいかっていうと、僕が次にやったのは5万円稼げる仕事を4つ作ることです。月に5万円稼げることを4つ作ること。これをやりました。どういうことかっていうと、初任給ってだいたい20万円じゃないですか。僕が独立するときの基準だったのが、月に20万円稼ぐことだったんですよ。で、どういうふうに分散させたかっていうと、自分ができることを まず4つ作ると例えばライティング動画編集 YouTube ブログみたいな形4つ作ってそこから月に5万円稼ぐようにするんですよねまずブログで5万円稼ぐ YouTube で5万円稼ぐ動画配信動画編集で5万円稼ぐライティングで5万円稼ぐっていうふうに4つに分散させておくことによって 4×5 は20なんで5万円の仕事を4つ作ることによって20万円の収入になるというところです なんで僕がやったこととしては、4つ分散させておいて、例えばライティングが仕事がなくなった場合に、でもそれでも他の3つの5万円の収入があるんで15万円と。なんで1万円稼げることをまずやった後に5万円稼げるような仕事を4つ作っていく。こうすることによって分散することができて、なおかつ、例えば1個がなくなったとしても1個ができるしとか、っていうようなリスク分散ができるんですよね。なんで仕事をする前、仕事を辞める前にまずは仕事を始めておいて、で、プラス自分が収入ができる。 ことを1万円で見つけて、で、そこからそれを分散させて4つに分けておく。5万円稼げる仕事を4つに分けておくっていうのがポイントかなと思ってます。えー、今日ですね、おすすめした1つ目のポイントは、まず1万円作ること。で、プラス、えー、準備すべきこととしては、まあ、理想としては4つ、5万円稼げる仕事を4つ作って、えー、月20万円の仕事をゲットしておくのがいいかなっていうところです。まあ、結構難しいとは思うんですけども、えー、やるとすごく安心です。 やっぱり不安なんですよね。独立する前って何したらいいのとか、これって大丈夫なのとか、生きていけるのっていうふうな不安があると思うんで、そういった不安を解消するためにも4つ作っておくっていうのがポイントです。<笑>次2つ目。税金の知識をつけておくことです。これ、実は盲点だと思うんですけども、やってる人って超少ないです。何かっていうと、会社員時代って、源泉徴収だとか所得税だとかってもう点引きされますよね。えー、会社があらかじめ、えー、払ってくれてて、でそこから、まああの 何ですかね還付金として戻ってくるみたいな形で正直、えー、会社員時代は税金のことって全く無知でも良かったんですただフリーランスの場合だとか独立したりだとか会社を辞めた後って税金を知らないとすごくね苦労します僕もフリーランスになる前に税金の勉強しとかないとなと思いながらすごく勉強しました元々銀行で勤めてたんですけども税務っていうね知識の勉強しないといけないテストが結構あったんでそういったところで勉強しながらじゃあ実際に その税務の知識ってね、法人だとか会社の会計の税務なんで、だいたいあんまり当てはまらないことが多いんですけども、それをじゃあ実際に自分が運営したい、自分が会社の社長だったらどうなのかっていうことを意識しながら、実践で使えることを勉強していきました。そういうふうに勉強をしておくとすごく便利です。何が便利なのかっていうと、要するに払う税金を調節することができるんですよね。例えば収入があればあるほど、えー 税金は増えてきます。所得が増えれば増えるほど税金は増えていくっていう、流進課税っていうのを聞いたことあると思うんですけども、税金は増えていくんですよ。ただ、実際それがですね、の経費によってめぐ、えー、りしていくと、えー。売上によって決まるんではなくて、利益によって税金が決まるんですよね。なんで、売上引く経費、イコール利益、ここを残った部分が利益になるので、その利益に対して税金がかかるので、その経費、 を調節すするうううまく使うっていののも税金対策の一つなんですよ例えば、えー、英語の勉強をしたりだとか、英語の勉強してそれをブログに書くっていうことも、実は英語の勉強に使ったテキストだとかも経費になったりします。そういうところは、まあ、税理士さんと相談して、実際にこれが使えるかどうかっていうのを判断してもらうんですけども、そういった知識、例えば、えー、YouTube を撮影するとき の, の僕が使っている iPhone だとか、マイクだとかも、えー、撮影機材としてのみに使うんであれば経費になったりします。 そういったところで、どういうところに経費が使われていて、それをどう調節すると、払う税金が調節できるのか、少なくなるのか、というところをしっかりと勉強しておくと、後々超便利です。1000万円稼いだとしても、それが、に対して、200万円、300万円税金払うのか、もしくは、それに対して、新しい家を買ったりだとか。 フリーランスのための家を買ったり、僕が作るって言ってたように、家を買ったり、こういう風に YouTube 撮影してる時のマイクを買ったり、カメラを買ったりっていうような経費を含めると、実は税金ってなくなったりだとか、下がったりするっていうところですよね。そういった部分をしっかりと知識として持っておくっていうのは、すごく重要になります。なんで、要するに手元に残るお金、キャッシュフローがどうなるのか、どうすれば手元に残るお金が増えるのかっていうもうに、う仕組みをしっかり理解しないといけないっていうところです。 で、実際フリーランスの人、僕は結構いろいろなフリーランスに会ってきたんですけども、正直、税金の知識をしっかり勉強してる人ってまあ少ないです。本当に少ない。で、わかってるつもり、僕もそうだと思うんですけども、わかってるつもりで結構、あの、抜け落ちてるところが多い、人が多いんですよ。なんで、そういった意味でもしっかり勉強して、もうこれでもかっていうぐらい勉強しておくと、すごく便利です。 で、実際にいろんなところで使えて、例えば、えー、日本を飛び出して海外で生活すると、海外の場合は所得税が下がったりしますよね。で、日本の場合、法人税の場合は 15%、800万の所得以下のばあ未満の場合は、えー、法人税が 15% とめちゃくちゃ安いっていうような優遇があったりだとか、そのために会社を2個作ったり3個作ったりっていうふうに分散している人もいる。だとか、あとは海外で、えー、会社を作ってで、会社を作りながらタック成分っていうような形で、いろんなふうに、ふうに、あの、 分散してるっていうような人もいます。そういったところの知識をしっかり知っておくと、すごく後々便利になるので、絶対やっておくのがいいのかなっていうところです。会社を辞める前にやっておくべきこと、それは税務の勉強です。次、三つ目。三つ目なんですけども、最終的にじゃあ何するのっていうところです。僕がおすすめするのは、長期でできる仕事を見つけておくっていうところです。一番最初に言ったのが、1万円の仕事を作るっていうところを言いました。 で正直1万円の仕事って、まあやってみたら分かると思うんですけど、結構簡単というか、も、ま、う、あ、やればできるわけですよ。例えば、1文字 0.5 円でライティングの仕事があるっていうような形で、クラウドソーシングっていうようなサービスがあって、そこで1文字 0.5 円でスタートして、大体いいですね、A4 のレポート1枚で500円の収入になるような案件があります。まあもう簡単に言うと、それを100枚やれば、5000円、5万円となっていくわけですよね。そういうふうに、 何個も何個も自分の体、労働をして、自分の身体を使って労働することによって、より収入が上がっていくんですが、正直、やっぱりね、その自利品になるというか、もう働きすぎると全然収入がないじゃんということになってくるんですよね。もう働きすぎて自分でセルフブラックになっちゃうっていうのがあるので、そういったところでやっぱり1万円稼げる仕事あるんですが、それ以外にも長期で自分が楽しめる仕事を作っておくっていうのもポイントになります。 正直、稼げる仕事はいっぱいあります。いっぱいバイトすればいいですし、プラスフリーランスとしてライティングだとか動画編集もあるんですが、正直別の仕事、自分が長期でここ5年間でどんな仕事をしたいのかっていうのを明確に計画を立てておくと相当やりやすいです。例えば僕で言うと、フリーランスのコミュニティを作るっていうことをやってます。これ何かっていうと、実際、フリーランスになる前って情報ってめちゃくちゃ少なくないですか 何やっていいのか分かんないとかで、正直人脈も欲しいけど、フリーランスって周りにいないよねっていうことが僕があったんですよ。で、何をしたかっていうと僕はブログだとか、YouTube だとか、もういろんな海外の YouTube だとか、海外のブログだとかも全部見て、あ、こういう風に生きてるんだっていうのをもうひたすら情報収集して、それを自分の中でアウトプットしながら、自分だったらどうやるのかなっていうので、オリジナルのアイテムを作ったりだとか、サービス作ったりだとか、えー、っていうことをどんどんやってきました。そういうい ことともででできるるんんすすすががが正直超時時間間かかかかかってあの回りくどいいいうごよねそういったフリーランスになりたい人が正直時間がないとか情報がないっていうところが多かったのでそういったところでコミュニティを僕は作ってでフリーランスになりたい人だとか52行の人なになりたい人だとかやってみたい人っていうのが集まれるようなチームを作りました で、それがオンラインサロンっていう形でやってるんですけども、そこでフリーランスの合宿やったり、フリーランスの家を作ったりだとか、あとは一緒にフリーランスと一緒にメディアを作ったりだとか、あとはインスタの運用をお願いしたり、YouTube の編集をお願いしたりっていうところをやってます。それをサロンでやってて、僕の中ではまあ正直ね、全然収入ならないんですよ。本当に収入ならないけど、あの980円でやってて、あのやっぱりフリーランスなりたての人って、なかなかね、 その自分以外にお金を使うってなかなかできないんで、そういったところでメルマガみたいな形でコミュニティを作って、そこで正しくやりながら少ない収入で回していけるようなチームを作ろうというところで僕は5年間やってます。今後5年間ですね。こういった組織を作りながらやっても面白いのかなと。 というところで、3つ目のポイントなんですけど、戻ると、話を戻すと、3つ目のポイントでいくと、自分が長期でやりたいこと、ここ5年間で長期でやれることをしっかりと作っておきましょうというところです。今日はですね、会社を辞める前にやるべきことっていうのを3つの話をしていきました。1つ目のポイントは何だったかっていうと、まずは1万円の収入を作りましょうねっていうところです。正直、会社辞めて1万円作るっていうのは難しい。その例だったら、会社にいる時からやっておく、準備をしておくっていうのがポイントです。 二つ目、やっぱり税金はあの国民の義務であるというように、納税って義務ですよね。なんで、もう税金の知識はもう必ずと言っていいほど役に立つんで、絶対やっておきましょうというのが二つ目。で、三つ目なんですけども、5年間で長期でできる仕事をしっかりと作っておくというところです。 定規で作っておくっていうところなんですけれども、イメージしておく。どんなことがやりたいのかな、何をしたいのかなっていうのを、もうぼやっとでいいんで、紙に書いておくっていうのもポイントかなと思ってます。今日はですね、この3つお話ししていきました。いかがだったでしょうかえー、ね、最近ね、ノーカット、ノー編集でやってるんですけども、どうでしょうかちょっとね、あの、結構前からやってるんですけども、ちょなんていうんですか、学週じゃないけど、2日に1回ぐらいで撮ってるんで、なんかカんナりだとか、えー、ね、 ちょっとね、言い回しが悪くなったりするんですけども、よかったらね、チャンネル登録していただいて、いいねボタンを押していただいて、応援していただければなと思います。また、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。